だいぶ変わっうん。しかし、かかしたちと合流。げ、まだ走る気何を言っているんです、んてんさんたちが。諦めろ、てん今の二人に何を言っても無駄だ。その通り俺とリーの魂の炎を。さあ、リーよスーパー青春ダッシュで駆け抜け了解ですカイ先生 んネジ、どうしたの盛り上がってる最中悪いが、どうや。ん<笑>おいっすしお、知っているんですかガイ先生。誰だ おやおや心獣は頭の方も獣レベルのようですねこいつとんでもないチャクラの量ださあうんおお前は一体誰なんだ 任務開始、うん、待てこいつ俺たちはカカシハンとの合流を優先すべきだしかし敵に背を向けるじゃあ戦いながら逃げる、うん、はい決て、うんうんうん、なん何なのよこいつら、うん、そろそろ出てきて気持ち悪いわねチャクラを感じられないこいつら一体。 うつ美ははしい 一度戦った相手は忘れぬそれが俺の礼儀だ 飛び散る汗俺は今最高難しいそうきましたかでは削って差し上げましょう 削りがいのある方ですねあなたはもうすぐ大根鮫肌をえぐきにしてあげますよ・<笑>すすよ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小尺なめ分身を倒した程度でで満足ですオ俺は今最高に美しい 一度戦った相手は忘れぬそれが俺の礼儀だしなやかな肉体 飛び散る汗、俺は今、最高、美しい。大変何、ディープネジ、分かっている、やつらに見つけたぞ。だがネジ、場所を教えろ、フルスピードで直行だ。 <笑>逃がしませんよガイ先生思ったよりもお早い到着でしたね<笑>お好きなようになら話は早いど う, うです少しはわのこと 思い出していただけましたかわ<笑>からん。誰なん だ, だ、お前はまったく、人の気を魚でするのが上手いですね。知り合いを見てくな、<笑>なぜ悪そうですどうせ忘れてるだけよレジアあの男と俺はどこかで会ったのだろうか<笑>いい聞くな<笑> すみます、無事だったか。だいぶ時間が経ってしまった。 早く、ご。そういうわけだ。いい。きついだろうが変。かわぬ、もちろんです。はガイ先生。おっっ。まだまだ。これ式でやられる僕じゃありませんよ。 <笑>逃がしませんよ<笑>どんな試練も努力と根性があれば無理 一度戦った相手は忘れぬそれが俺の礼儀だなんとか無事にかけじ天天理を連れてに俺はアイスとケチしかしガイプ心拍のバイトかい誰が相手でも負けません 逃げずに戻ってきましたたが、私も舐められとんでもないチャクラ量だ。これほどのチャクラ量を持ってるやつを見たのは何と以外だ。これだ。 あの時の蹴りの借りを返させてもらいますよ言ってる意味がわからんとマイトレーナ誰かに恨まれるような覚えはない仕事 い, いですね熱苦しいのは顔だけではないということですか<笑>これが熱血だやれやれ まるで話が通じませんで。<笑><笑>任務達成 なんとか、やり過ごせたよあとは、桜さんたちとの合流地点まで、全力。ねえ、少し休もうよ。私も。ふん。そこまで言うなら仕方ない。やったーふ<笑><笑>ところで、ガイ先生。あれは、と、あの、暁の男を倒しと持ったら、全く別人になって、 わからん。おそらくは。残念だが、今の段階では答えは出ない。そうそう。わからないものは仕方ないって。さて、休憩も十分だな。ですねちょ、ちょっと、何言い出してんのよ<笑>話を聞き、 は、huh.